じゃあはいピピピーーーーのででですす最近にしたんなめっじゃあ。<笑><笑><笑> ゴゴチャイタイム で,、はい、ですね。ということで、えー、本日は感謝ショッについて。はい記念すべき第 はいそうですねね、何のためにやってるのかっていう、まず。 世界の世界と言っても多分視聴者二人ぐらいなんです。二<笑><笑><笑>人。で、ね、多分ね、同じ悩みとか、<笑>はい、ね、えー、あの、まあ日本語教えてこれが楽しいなとか、うん、いろいろ考えていると思うんで、うん、それをはいみんなとシェアできればいいかなと思ってっいいです、ね。緊張しますよね。と<笑><笑>なんか、ね、なん か, ないでか<笑><笑>っ<ご>い。未来でも。でもなんかあれですね。うん インド人と日本人がやっているのは多分世界初、うん、そうですよね世界初だと思うす、うん、まあ見たことない見たことない見たことない人日ねとはいそうそうことでインド人、インド人、うそうそうそうです、ね<笑>ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうこうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそまずう こ, こはどこなのかっていうあここだあ、ま、ず<笑>そこそどこあ、そうそうそうそうそうう うんあはいえー、とここは、えー、インド、うん、ハイデルバード市内にある国立大学で、えー、英語・外国語大学と日本語で略しちゃいけないかもしれないですけどイングリッシュ・フォーラル・ナングジズ・ e ニバー t テあとういう大学の研修者。下にここら辺に でその中でやる、えー、日本語学学、えー、学科科、はい、科の室室主任がいないいなんでですすけど、はい、を借りての紹介どうぞ教教しか教えられないですよね。<笑> 日本語ですよね。はい。<笑>はい、まあベンガル語もそ う, うですし。ここここの共通語はベンガル 語, でガル語。はい、ここはまあ三人だと。と日本語で。日本語です、ね。一人だと。二人だと。二人で ヒ, ヒンディー語ですかね。あ、ヒンディー語マジッの日本語。あ、日本語マジッのヒンディー。ィー日本語マジッ英語は使わないんですか。<笑>英語は使わないですね。うんはいえーまあ、多少ぐら英語の単語。そうそうそう単<笑>語は ね, はね。あとはそうですよね。はい。インドはみんな。 英語の単語が何問でってとか、二十パーセントぐらい英語の単語までえっとしまちなみに、ね、僕ら三人とも、うん、その現地の言葉喋れないんですけど、ね。喋れない喋れな い,、はい。何語でしたっけ？うん、テルグ語ですね、はい。あ、うまくそれを<笑><笑><笑><笑>、はい。テルグ語ですね。ねはい、まあ。じゃあ、うん、じゃあまあ今日の今日のそのテーマに ね, テーね行きましょうか。まあちょっと簡単に触れて、はい、今日は何について？はい今日のテーマ。はい カルチャーショックです、はい、あのお二人は、えー、日本への留学経験があるので、はい、インドから日本に行った時に受けたカルチャーショップ、うん、私は、まあ、日本からインドに来た時のカルチャーショップおよび、まあ、小さい時にインドに住んでたのでインドから日本に行った時のカルチャーショップ、うん、結構ネタがありそうです<笑><笑><笑>ね。 小さい時の話を掘り起こしますか。うん、<笑>あれは二十年前。いや<笑>怖い怖い。覚えてる、ね。二<笑>十年前。それはもうカルチャーショックだったことは覚えてますあー。なんかない衝撃を受けませんなんか、えーうん。未知の世界。あ, ーあの特に私はシャンティニケタンがまあ独特なんですけど、うん、ウェストレンマルにあるシャンティニケタンっていうところで十歳まで大きくなって。うん 学校が木の下が教室だったんです。うん、なのでこう木の下でこう勉強して、すごく開放的だったんですけど、うん、日本に行った時に四十人学級のこの小さな教室、ばあっと積もって、何この狭いところでみんな勉強してるのって思ったのがすごい覚えてます。でその時はインド人がみんな木の下で勉強してるっていうイメージだったんです、うん。そうそうそう。いやでも他のなんか小さな学校 見たことあるんですけれども、うんどっちかっていうと、そこまでこう。ゴミゴミしていないっていうイメージだったのなか、はい。で、木下で勉強したんですか。失<笑>礼、ね。失礼。あれは。あれは。<笑> あ, れは<笑>あれはシャンティニグさんだけど、<笑>そうな<そ>ん<笑>でえ、しかもシャンティニグさんの小学校だけですか、ね。ね小中学校。小中、ち学校まででそうそう、あとは。あの、僕はシャンティニグの同級生 も, も、もうあの、学生とかはもう。うん 普通の教室が勉強して、な、うん、あ、そうですか、ねうん。まあそのやはりきみんな気の下で勉強しているのかな、うんの。ということで、えー、カルチャーショック、うん、<笑>全然関係ない気<笑>の下じゃなかった、気<笑>下じゃなかった<笑>かかっていうのがはい主なポイントですね。うん、<笑>ね特殊ですけどあね。まあ僕らのカルチャーショックというのは、うんうん、まあ多分。 共通しているところはあると思うんですけどすよ、ね、まあ、カルチャーショックなのかどうかわからないんですけどね。電車の中で大人が漫画を読む。その、その、それがね、私。あまあ、カルチャーショックというか。うん、一体、何なんだろうっていう、うん、その、うんうん、あの、まあ、どちらかというと、面白いなと思ったんですよね。漫、う、画、ん、という文化がね。そう。 うん、しかもあの、ね、インドだと子供だけのものだけのも、ね、の<笑>で少し高校生とかになるとひそ、うんえーまあ、かに読むっていうああそうですね真面目に人が読めるって西洋もそうだと思、ね、うんうん、あのす大人が漫画を読むっていうのが日本独特二の文化なのかもしれないですよね、はいまあ、最近はみんな携帯見てるんですけど、まあ、携帯の中にこう漫画をやるっていう、うんうん、それと あとは、コンビニですかねコンビニにねああの週刊誌があるん で, 置いてあるんですけど、えー、週刊誌のすぐそ、まあ、あの<笑>インドっていうとあの、まあ、いわゆる外、まあ、出とは言えないんですけどああ、えーまあ、そういう大人向けの雑誌がね誰で も, でもこう、うん、見れるようにこう置いてあるっていうのがねしかも入ってすぐですよね、うん、入ってすぐ<笑><笑>そこはねあ、うん、ここ面白いな そうそうまあ、ショック受けたってこという。それね、教科書 に, に、教科書にも載ってないし。載ってない。載ってないで、ね。な い, ので い, や<笑>いや、あの、<笑>内容じゃなくてね、うん。そのコンビニにはそういう、ね、出汁があるっていうのが、ね。うんはい、<笑>はい。内容は、はい。<笑><笑><笑>そうですか。 じゃあ、この二つを合わせると、うん、そのコンビニで買ったアダルト系の雑誌を電車の中で読んでるおじさんですよねそ<笑><笑>いるいる。そうそう<笑>いるいるいる<笑>あ。あれはどうかと思います。<笑>あれちょっとね<笑><笑>、うんうん。あと電車静かじゃないですか。ああそれそうですよね。うん、うん、携帯ね、うん、電話できないし。ね、私あの社長さんには一回注意されたんですよね。うん<笑><笑>はい うん、しかも英 語, の英語でね<笑><笑>あの「ストップストップ」って言われてね<笑> で, で日本語ね、はい あ, のまあ、ある程度でいけると、はい、逆になんて言うんだろうイライラしません<笑>日本人に英語でね<笑>話しかけられたら「<笑>いや注意されるのはいいんだけどとりあえず日本語に注意されてほしい」って い, い<笑><笑>、ね、うん、なんか日本語だとちょっと丁寧に聞こえるんそうです そ, そ, それを同じことを英語で言うとなんか<笑><笑>そう 力にも語トイレは<笑>トイレは<笑>あの。うん すでに知ってたんですか、その、そういう。あ あ, の、まあ、ウォシュレットですね。ロケットの、のなんて言うんだろう。ウォ シ, シ, シュレット。ウ<笑>ォ、はい、シュレット、ね。ウォシュレット。まあ、そうですね。あの。初めて行った時は、寮だったんですけど、寮のトイレは普通のトイレだったんで、えー、あんまりそういうの、えー、なかったんですけど、はいえー。ホームステイ。ホームステイとか。 で、そうですね、初めてそういうすごい技術の。すごいようを見て、<笑>びっくりした、ね。は、ま、い、あ、先端技術ですね。ね<笑><端を><笑>本当に。<笑>本当に、あれは。あれは。ここまでかよっていう<笑>。<笑><笑>あれは日本人が誇るべき技術だし。えー、ちょっとインドにもないで、ね、流行らないかな。いや、あれじゃない、停電とかあるから。 <笑>途<中>だねねねねあああとと圧圧もももかかかかいいいいきななななり強くなってて<笑>、うん、らら水ここううんんよこんんんれれせまよよインドは一応ちゃゃノズルがつるシュレットじで、うん、すよ、ね、まあ高齢者向けの家庭がそれを購入するっていうのは。 えー、はい。でも今や、結構、全部。そうですね、最近全、結構、今、僕、僕。結構使わないでしょう。使っ、使わないです。使わないですよね、やはり、その、うん、あの、なん、なんて言うんだろう、その。マグ、うん、マグじゃなくて、その、手で、こう、使、うん、使う、その、えー、っと。 ははははい、い、え、い、ー、日本語のの学習者なこここここででねれれれだクイズえ、ね、えててすやはり、ね、ポッドキャスかからっっっ言とあの、水を、うん、シ, ャワーシャワーの縮小マンティー はい、もう切り拭っきみたいなのも、はい、小さいシャワーみたいなのを、はい、手に持って握ったらビューって出る。はい、ってる、はいはい、<笑><笑>それを使って、はい、絶 対, 絶対言葉があると思います<笑> いこの間あの、アメリカ人が書いた記事を読んでたんですけどあ、うん、あれはインドしかないって書いて、うん、ああ、そっか、やっぱり、うん、トイレットペーパーですね。<笑> そ, うそうですよね水で洗う文化っていうのは多分あそうない。あま あ, あの、東南アジアはどうか。あ、シラッカとかはね。あ, あ, あの、あと、えー、イスラム圏の国々はすべて水。うん、あ水あですかね。はいあーそうです そうですね、やっぱり日本もなぜか水になってきたっていうねあ<笑>不思議、まあそうですよね、<笑>今までずっと地位だった で,、ねまあ、で, もでもあの先端技術のトイレに一つ、うんうん、あの気になるんですけど、うんうん、日本語しか書いてないんですああ分からないあれはそうそうそうあの日本語は分からないが外国人はよく困りますねあと A もね、えー、お尻って書いてあるところも<笑> A も、うん あのお尻のが読 め, 読める人はわかるんですけど、解明するとね、何なのかよくわかんないんですよね。なるほど、お尻の絵がわからない<笑>なお。お尻が読めるからあ、お 尻,、ね、お尻な<笑>ってなるほどねって。で、そ, そのそれでね、あ最近、えー、日本のウォシュレット教会が、うん、東京オリンピックスに向けて、うん、そのトイウォシュレットの、うんえー、その絵とか、多分その なんていうかその、えっと、いろんなことがあるじゃかそれ全部統一したんですへ、えー、うん、今まで統一最近てなかったかはい、はい、あのメーカーによってね。ああ 違,、はい、違ったんですけどそれがね、あの、うん、先月かな統一されたトイレッ ト, ト, イレット、はい、ウォシュレット協会がウォシュレット協会になっちゃっ研究に研究を重ねてすご い, <笑>すごい<笑>あれ、どういう論文になってるんだろう、ね、<笑>これが一番わかりやすい、はい ケーススタディと。<笑><笑>ああ、もしかしたら、その外国人、いろんな外国人を呼んで、うん、何も書いてない状態とか、うん、いろんなパターンをやって。千人ぐらいアンケートみたい な, な。きっとしたらな、ね、あのね、あ、日本語できてもね、うんあ、あの、ね、漢字が読めないと全然。うん、ああ、ね、そうですね、はい。はい。始まったし、ビデって何だったの。そうそうそう。いまだ に, ビだに<笑>、ビデって、あ、ビデって、フランス語のあ、あの、ビーアイデが。 ほらフランス人変だから、<笑>そうしないからビレットじゃなくてビレなんですね。なるほど。はい、あ知らない、はい、あっいかった。今今くついた点で大丈夫ですか？はいやいやいや。あ,、えー、<笑>あのトイレはトイレでしょ。あの最後のティを発音しないで日本語で花で言う。でもトイレットペーパーっていう時はトイレペーパーではなくてトイ レ, レットペーパー。ーーーなんで？はい、はい、日本語で発音してフランス語トイレから来た。<笑><笑> ま あ, あ確かにあの英語だとワッシュルームとかです、ね、はいはい。あ、ワッシュルームはリー。WC ですよね。うん、WC は。WC はワッシュワッシュクローゼット？ッ ク, ロットえ<笑>クローゼットはしか教えじゃないし。<笑><笑>なんだろう、ろ、ワッワッシュ？なんかですよね。はいそうですよね。はい。はいそうですよね。<笑>宿題です、ね。はいそうですよね。<笑>はい <笑>そうですね。はいはいじゃあ、はい。他にないですか？かショックだったなんそんなことあったんだ。だうん。あ、あのーうん、えー、道を歩くとき、うん、また道を渡るときを超えた優先っていうのもショックでしたああ<笑>。なんか道を渡ろうとしたら、うん、車が止まっちゃった。あれ？<笑>まあ、まあなんかしたのかなと思ったてびびっちゃうんですよ。<笑><笑> それそうですよね。なんで車が止まっちゃったなっていう。う イ, ンうインドだと。そうですよ、ね。いる。いや、もう、ひかれてるだろう。ひ<笑>かれてる。<笑>気つくま、きつくまでにはもう。<笑>まあ、クラクション鳴らされてるか。か、う、あ、ん、もう。まあね。でも、車優先っていうか、うん。車、車優先であ。でも、なんか。初めね、インドに来た時のその大きな道路を渡るのすごく怖かったんですよ。うん、でも、よく見てたら、こう。モーセの。 一つの手を引っ張べて「のんのん」みたいな感じ渡ったら意外と車ってゆっくり走っているんですそれはね、はい、ンドインドの人っていうのは私たちもそうなのかもしれないんですけど、えー、同じインド人に 対, 対するその態度と、はい、外国の人に特にその西洋の人とかに<笑>。 周りにいると<笑>時の態度って全然ね<笑>違うんですよね、はい、で外国人に対しては、うん、少し優しく接するんですけれども同じ人だったら「うん、どけよお前」「どけお前」「待てよ」<笑><笑>よね、<笑><笑><笑>ですよね<笑>なんかある<笑>うん 外国の人に好かれたいっていう多分職人にしてないからな好かれたらいいことができるい<笑>すいませんすごいなって<笑><笑> そ, そこね同じインド人だったら多分態度が違うんじゃないかなと、うん、どうですかね、うん、幸い私このハイデラバードでは、うん、あの東洋系というかマニプリとかアッサムとかね のでも普通の日本人だったらやっぱりこう日本人オーラが出てるうんですよあ<笑> 結構ふっ掛けられる、えー、ーー外国人外国人じゃないですかそう外国人オーラーインド人ではないオーラが出てきますそれは あ, ありませんあこの人絶対にインド人じゃないってわかるわ、はい、かあありますよね分、うんうん、かりますよねそうですよね、はい、そういうのに結構いっぱいそうですね、はい、でもそのねぼったくりのあれなんです そう、この前ブログにも書いたんですけど。はい、<笑>あ、ここに宣伝ですか。あ、ありがとうございます。はい、ブログを書いております。はい、ええー。<笑>そう<笑>、このアドレスもよろしくお願いします。<笑>あの。イン、インドの人たちの、まあ、ざっくり言います、ね、インドの人たちの概念として。貧しい人たちには施しを。うん、で。 お金持ちは貧しい人たちその下の人たちに対してあげるのは当然だっていうなんか概念があるのかなと思って逆を言うと貧しい人たちはお金持ちからもらって当たり前っていう時あるかなうそう、と思うんですよね。っていうのはそのあのヒンズー教の話になりますけどあのブラフマンはブラフの上の人たちはその下のスードラの人たちとか。 にお施しをあげるっていうのは、あまあ、それが当たり前だった、実際もあった。やっぱりなんか、日本人も普通の日本人だったら、いや、な, なんであげなきゃいけない。の、うん、普通の対価当たり前っていう社会じゃないですか。うん、でもなんかインドに来て思うのは、その、ふっかけられる、ふっかける方の心理、うん うん、はいやあなたたちは私たちの何十倍も給料もらってるし豊かな生活してるんだからこれくらいは払えるでしょあてそうですね<笑>あじゃあチップのるかもそう か, そうかもしれないです ね, ですね、はい、日本だとチップはもうそうな、うんねだからまあそういう考えのもとをふっかけてきてるのかなっていうのを最近考えるので、うん、ああもうそこで何かになので、私は、 なうせう。ロ